はいどうも6代目です今日は畳の種類についてちょっとお話ししたいと思います畳と一括りにいましてもものすごい数があるんですまず畳というのがありましてでまあそこから枝分かれしていくように次はへりなし畳やへりつき畳がありますでさらにそこからへりつき畳ならばまずは畳表の種類が わーっとたくさんありますでさらにそこから先に今度は畳べりの種類がさらにもっとたくさんありますヘりなしにしても畳表のカラーだけでもいっぱいありますし中の床材までこだわりはかなりの種類になります従って畳の種類は何種類と言われても数は出せません何万通りという組み合わせが畳にはあるということになります畳ってものすごく奥が深いんです畳の 全通りを生きてるうちにする組み合わせをやってしまうということも無理でしょう新しい材料もどんどん出てますしなくなっていく材料もまた逆にありますいろんな組み合わせをたくさんやっていきたいと思う6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタンスマホの方は